こんにちは、淡田洋介です。今日は私がコラボをするときに気をつけていること、私が思う理想のコラボ、コラボのメリットとその例外についてお話ししたいと思います。今回お話しする私の理想っていうのは、私の理想で、まあ、やって楽しくて見て楽しいという作品を作るための理想ですね。先日、猫作家のドレミカンパニーさんと T シャツとトートバッグのコラボレーションをしました。動画はないんですけど、ちょっと 画像があるのでご覧いいいたただきたいと思います先日行われたアニマルアートグッズフェスタの会場にてコラボをしたんですがコロナ禍なのでマスクをしていますでねこんな感じのトートバッグと T シャツを描きましたそれでこのトートバッグも T シャツも裏表描いたんですが反対側はこんな感じに出来上がりました 裏も表も両者の個性が表現されていてとってもコラボらしい良い作品になったと私は思いますでドレミカンパニーさんこのパンダとフクロウの素敵な絵を描いていただいたんですけど私がふざけて鳥小屋にしてわけのわからない人物を付け加えたんですけどドレミカンパニーさんも彼女らしい葉っぱとか鳥とか付け加えて私が描いた人物の絵に服の服なんか裸なんかわかんないけど模様を描いて。 いいただいてなんかすごい2人の個性が出て楽ししい作品になりましたこれは T シャツの反対側なんですけどドレミカンパニーさんがパンダちゃんの絵を描いたんですが私がまた折りにしてしまって牢屋に入ってる人間とか処刑されている人なんかなんか分かんないけどカニみたいなのを描いたりなんかちょっとふざけ始めてドレミさんがこれに色を塗っていただいて。 ドレミカンパニーさん色の感覚私と違うんですけど素晴らしい色彩感覚ですあそれでなんかツタみたいなのも描いていただいてすごい全体的に両者の個性が同じくらいの割合で出てすごいコラボって感じの面白い作品になったと思いますこれはトートバッグなんですけど夜のイメージとドレミカンパニーさんがフクロウと木の絵を描いてきました。 それで私の夜のイメージはこの月ですね黄色い月はドレミカンパニーさんが色を塗ってそんで私はまたこの動物みたいのを付け足してそんで木にツたみたいのもはわせましたこれも両者の特色が出てとっても面白い作品になったと思いますドレミカンパニーさんのウェブサイトアドレスは下の概要欄に記載しておきますので興味のある方は是非ご覧ください それでは私がコラボをするときに気をつけていることをお話ししたいと思います気をつけていることは相手の方と自分の表現を 50-50 にするということですそれで私が思う理想というのは両者が良い形で個性を出しているということですねなんかコラボをするって会話をすることにすごい似ていると思います気をつけていることの一つで私は相手の個性を塗りつぶさないようにしています 塗りつぶすっていうのは、例えばその相手の表現が、例えば絵を描く人同士だったら、その人が描いた部分ですね。そこはしっかり残すということです。例えばなんか絵が描いてあって、着色してないとか、あの、未完成な部分ですね。そこになんかちょっと描き足したり、色を塗ったりすることがあるんですけど、そうすることによって、相手が表現したイメージですね。その人のなんかあの、作品っていうのが感じられる部分。 イメージですね。雰囲気とか個性とかそういうものは残しながら何か付け足すということですねそれをやる目安なんですけどなんかそれも感覚的で多分この人がこれをやられたら嫌だろうなっていう飽き足し方とか縫い方はしないようにしていますそれがちょっと目安ですね人の個性も尊重しつつ自分が表現したいってことはしっかり出します まあ、自分らししさを出し切るとということですねであの相手の発想とかがあって面白かった場合はそれに合わせてその発想で自分なりの表現を加えていくとかでそこからまた新たな自分の発想を展開して相手につなげていただくみたいななんてパターンもよく使います絵でコラボする時はどっちが先でもいいんですけど描いたものを相手に渡してでまた相手が。 足して、またもらってでまた付け足して相手に渡してなんかバトンをもん渡していくみたいな感じでするパターンが多いんですけどなんか自分で書いた時は自分で先に書いて相手に繋げる時は相手の個性を出しやすいようにその余地を残して繋げていくみたいなこともちょっと心がけていますでまあ結構お互いにそうやってねあの譲り合いつつも遠慮しないで自分の個性も表現していくお互いにですね。 50-50 の表現をしていくというのが理想だと私は思っていますで、私が思っている 50-50 っていうのは何かっていうとこれもあくまで私の考えなんですけどお互いがかけた時間が 50-50 っていうのは全く関係ないと思いますあとはじゃあ作品の絵だったらその面積というのも関係ないと思いますそれは 50-50 じゃある必要はないですね じゃあ何が 50-50 かっていうとその作品から伝わるイメージとか雰囲気とかそういうものが 50-50 っていうことですねなぜならちょっと大きい面積使っちゃえば、ね、このぐらいの作品だったらね大半バーって面積締めてすごいインパクトで相手の個性とか存在とか消し去っちゃうこどもう、ね、そんなに尽くしちゃうってこともできるんですけどなんかちっちゃいスペースを使って すごい強烈なインパクトで周りの大きなスペースを使ったとしてもなんかこの小さいそう超インパクトなものの引き立て役これだけが目立ってしまうという場合もありますなのでそういうだから量とか時間とかじゃなくてあの面積とか時間じゃなくてそのイメージですねの良さっ者の良さが。 伝わるまあ5050で必ずしもある必要はないんですけどその良さが伝わればコラボの意味があるんじゃないかなと私は個人的にそう思いますでコラボのメリットですねまあこれ3つ挙げますけどこれ以外にもあるかもしれませんが私が今思いつくことは1つ目楽しい楽しいですね2つ目が相手からの刺激とか影響を受けられるってことですね 発想ですとか、あと技術面ですね、あとは、まあ、他にもいろいろあると思うんですけど相手からの影響をもう直接コラボですから受けると書きながら受けていくっていうメリットがあると思いますそんで3つ目相手の影響とかというよりも自分の表現もしっかり出していくあの相手の個性がある中で自分の個性を出していくということで 今まで気づかなかった自分の個性ですとか表現力発想力があの展開していって引き出させるとか今まで忘れていたこととか封印していたこととかそういうも面が出てくるみたいなそういう効果もあると思います実際今回コラボしててなんかちょっと封印していたみたいな自分のすごいふざけた部分がなんかコラボレーションの会話ですからちょっとふざけてみたくなって私はふざけた人間なのでふざけてみたくなって なんかちょっと緩くなってちょっと T シャツ変いてみたんですよその後に。でこんな感じでなんかねこれがなんかね自分で着ようと思ったんですけどちょっとサイズが合わなかったので販売するとかにしますが2対2が出てきてるのは家ででなんかね人ギターのが出てきてるんですけどなんか服が他のがバーってふみふみされて反射つぶされてるみたいな。 なんかね、どう撮っていただいてもいいんですけど、なんか家っていうのが生活があって、お金があって、で、踏み潰されてみたいな、うん。<笑>なんかそんなのを描いてみました。あとね、ちょっと自分で着れなかったもんですから、自分で着れるように、ちょっと大きいサイズの、これから着れる長袖サイズも描いてみたんですけど、なんかこれはね、科学実験みたいな感じだけど、なんだろう。なんかわかんないんだけど、 ちょっとふざけたりですねこれは真面目に撮っていただいても結構ですけど T シャツだけに限らずあの他の絵画でも最近ホントここ数何年かの、ね、動物の絵とか猫の絵とかばっかりその方が販売したりとかっていうのの機会が多かったのでそうしてたんですけどなんか私のここふざけた部分なんか違う方面で広げていきたいなってすごい思ってるんですけどうん。 頑張らないといけないいいとけですねその。ちょっと話が逸れちゃうんですね。で、まあ、コラボをするときに気をつけてることと、コラボのメリットっていうのを話しましたけど、最後に例外もあります。あるんじゃないかと思います。例えば、販売戦略なので、この人10、この人90、いいんじゃないかな。その方が受けるんじゃないかとか、この作品の場合はそういう方がいいとか、他にもなんか、ね、ェ5ティにしない理由がいくつもある。 とは思いますなんですけど今回お話したのは私がやって楽しい見て楽しいみたいな意味での私の理想というお話で 50/50 にしたいということでした作風も全然違うドレーミーカンパニーさんと全然違う作風の方とコラボできたのでなんかすごい自分が出せてなんか引き出させていただいてそういうすごい面白かったです今回。 私は基本一人が好きなんでコラボをしょっちゅうしたいわけじゃないんですけどたまにコラボするっていうのが楽しいですねたまに人と会話したいみたいな感じなのかな分かんないけどね、はい、私は誰とでもコラボしたいってわけじゃなくてだいた大体作言家とかもそうなんですけど直接お話ししててあの人としてすごい気に入った時気に入った人たちそういう人とかとたまにコラボしてみたいなって思う時があります その他の理由もあるかもしれないけどちょっと今思いつかないんでまあいいとしましょう<笑>コラボたまにでいいですたまにあるからいいんじゃないかなと思いますというわけでコラボのお話でしたコラボをしていただいたドレミカンパニーさんありがとうございましたそれから最後までご視聴いただいた皆様ありがとうございましたそれではまた次回お会いしましょうさよなら